第3曲3本バ開始です。皆さん手配を開けてください。ドラがパーピン。はい。この3本バ。獲得3000点。はい。絶対取りたいところなんですが。ねここまで頑張って形式転敗でつないできました親番。はい。手配はピンズ一メンツ。うん。ちょっとねピンズに寄ってる手配なので、はい、まあにさしの三色とかも見えるし、うん、あとはまあちょっと遠くに南中かさねば本一も見えますね。ピンズでの。はい。なのでまずはちょっと。 E1、からっ て, いきいい切っていきました、はい、こので、まだこの形だと仕掛けはないですか仕掛けはなさそうですね、やっぱ仕掛けるんだったら何チュン重なってからじゃないとちょっと厳しいかな、ドラもないんで、まだまあどっちかというとピンフイペイコとかいうことですねピンフ三色とかですね、まあでも結構まとまっていい形ではありますね。はい 南三局、供託はありますが、上下にかなりこう点差が開いてきました。うん、そんな中で、上茶対面は、定役を目指して、どちらもウーピンからの切り出し。うん。統一が増えましたね、ま。はい、ここはもうあの本一見てる場合ではないので。はい、まずこれ、なん、抜かれたらな、ダブランから切りますね。下茶の、りゃんはんはい。まだね、たん、これまだ。 たんや王とかもあるんで、一応、数層とか引いてね、シャアを落としていく可能性もあるんで、うでね、もうチートイツとメンツで目いっぱいで、ね、踏まえていきます。やっぱりトイメント、かみちゃんのこの変速手って、やっぱ自敗が結構警戒するというか、まあ、期待が下がりますよね。簡単に出てくるような範囲ではないか、うん、さあ、ドラのパワーピン、これ、嬉しいですねで。これもまたさっきも言った通り、自敗はちょっとね、期待できる範囲ではないんで、自敗やっぱ使う変速手なことが多いんで。はいいスムーズに切っていきます ピンがね2枚切られてそうですねでも逆に2ピンあたりだったり持ってない可能性高いですよねそうですね神茶と土居面はしもちゃんは想像を並べているうまくね3万とか3層ですか これは場に1枚入れの3層、ドイツになりました。チートイツのいいシャンテン取れますね。どうしますかこれはドラ重なった時のチートイドロドラはさすがに逃したくないので、ってことは1枚入れの数ーっていきます、ねなるほど。一応ね、3層とか4万がアンったら、シャー切ってね、2面2面のいいシャンテン取れそうなんで、これでね、リーチはね、ちょっとこの状況だとドラドラだったら打ちにくいですね、ドラタンチだったら1打とうと思います。な, おなるほどチートイツ<タッ> ドラタンキの場合はリーチそうですねド ラ, ドラだった場合はこの変則手の人たちが打ってくれるかもしれないんで、強、う、奪、んうん、3000点ということもあるんで、この手って、ローピンが出たら泣いたりとかもあるんですか今、瞬間は泣かないです、ね泣かない。ローピン泣いても、まあ三増がしかも1枚切れちゃってて、はい、まあできるかもしれないですけど、チートイツの医者点と僕は大差ないかなと思って、うん、むしろチートイツの医者点の状態を維持の方がいいかなと思います。これが終盤とかになって、天ンが取れないかもって思った時に初めて、 チュン、スーワン、チュン、スーワンといつ手をやってもいいかなって中でねうーんまあでもねこれ多分チュンとスーワンらえられる選択はそんなにないかなと思いますねースーワンは特にもうピンズチートイツ決めるにしてもピンズが結構いいんで2、ね、ピンとか、まあ、ドラヒョのチーピンを選んだ時だけまあいけるかなって感じですけどあさあすでに自分の目から3ピンが4枚見えていますはい さあウピンが来てこれどうしますか、この後、はい、シャアはしょんぱい三シャアはね3増倍1で3増、えっとまあ、を切りたい枚数だと3増を切りたいところなんですけどまあ、実際言った通り、まり、あ、シャアが結構あんまり期待できないっていうことなんでしかもローピン引いて単ンになるかもしれないんで、まあ、1枚差ではあるんですけど数層とかで暗造の横伸びを見てこれシャアいっていきます。 そうですね、数層3枚見えて三層も山に残っているか、うん、町的にはねリャンマンも三層も結構悪くない町なんでテンパったらリーチですねうんはまた引いてきましたねこれは残しますねはますか3ワン引いたきに数ワン4枚目ですねうん難しいのがきますねどんどん最後に出ていく灰が何かによっては ただ、天杯ぐらいはとりあえずはできそうですね、どうしてもここは上がりたいところですが、ドラのパーピン打って、きましたああ、3三蔵を引いて、ここでリーチ、かなりこれは好感触、そうですね、三蔵三金なくてよかったですね、1、ね、枚の、枚数で選ぶと三蔵になりそうなんですけど、やっぱり親の維持が結構重要なので、まあ、上がりだったら三蔵よりシャアの方がいいかもしれないですけど、これは見事に正解して。 まあ普通っちゃ普通なんですけど、うん、でも結構重要ですねそうですね気配が結構意味ないよ、意味ないとまでは言わないですけど結構期待できない川っていうのはあります ね, すねあリャンゴービンは川に二枚はい、自分で一枚 スー・ワンが最後にこう手出しで出てくるとあんなにスー・ワンいらないってしてたのにシャア統一落としでスー・ワンの方が大事だったんだ、うん、なとリャワンのたりは絡 ん,、ねね、絡んでるんでまああおまんず持ってる可能性ありますけど、まあ、3ワンだったらあのこれって3ワンのシャンポンにするやったらリャンワンにするでしょうとリャンワン1万も見えてないんでだからこれ3ワンって結構今なんちゃの方押したんですけど、ね、結構通しやすい。はいはい 3、3、4って持ってたらもう3切ってりゃ終わにするんでよほどのことじゃないと。そうですよね、なので、これ押しやすいんですけど、まあ、今、9ピン上茶に押されたんですけどこれは結構な危険牌ですよね6、9、はい、ピンドラマたリでなので結構警戒かなって感じしますやる気があるということですね上茶、はいま、上がりきれるかまだね上がりまで結びついていないんですよね、はいここまでの戦いここでやっと上がりたいところですが。 正式転廃、そして転廃量は何度ももぎ取ってきましたがそう、もぎ取ってもぎ取って 27,500 点落ち着いたこの転廃量、なかなかなかったです、ね、うん<笑>ギリギリの攻防でいいあ、どうだ2層いや、E ピンも2層も押されてますねかなりまあ、ただね、数層が4枚目持ってる可能性があるんで、はい、まあ、なんとも言えないところですけど曲、はい、がりきれるか まあね、この二人はちょっと。三着目、四着目が来るってことは安くはなさそうですよね、打点ン。うーん。しかもやっぱ僕に上がるとやっぱ二着に入るのも結構きつくなるんで、ここの四千点、今落ちてる四千点をどうしても取りたいっていう意識があるんでしょうね。頑張りどころということですね。うん。積んできも。両ピンも積もった。ついに上がりが。いやーついに上がり出た。出ましたね。四千は四千三百オール。 いい、e、ペイコードライチここで大きな4000は4300オールやだーやっと上がりが、365. 結びつきましたおめでとうございますありがとうございますこれはめっちゃよかった、ね、かなり嬉しいですねかなり嬉しいしやっぱりポイントはやっぱチートイツとメンズテの天秤び、はい、まで、あ、ここのシャート三増の差ですかねんシャート三増まあスゾーマンはしょうがないとして シャート3増だったらまだこれでテンパイでしたもんねシャート200万のシャンポかカンか関3ンテンパイとかになってるんで、はいまあ、やっぱり結構特殊な条件が絡んでる手役を狙ってるっていうのを意識しつつ、まあ、縦と横を逃さないバランスが大事かなと思いました見事にはまりました、はい、さあそして親番この後4コンバですどんな戦いになるんでしょうかご視聴ありがとうございました次回もお楽しみに 三三局四本場開始です。皆さん手配を開けてください。さあついに全曲上がりを決めました。ね、した大きな大きな四千ウォール。<笑>そして親がさらに続きます。ギリギリまだ二着目なんですよね。うん、そうですね。魔、ま、法、あ、並びと考えていいでしょうね。これはまあ、ではい、じゃあいっぱい積もってきて、はい、まあ三万、まあ。かなりねトップが見えてきました。まあ展望は近づいたんですけど、まあ、さっきと違って親がトップ目のオーラスの親が今。 トップ目の方なんですよねオラスの親がトップ目、はい、なのでいや残ってます、ね、1000点とか上がっても、まあ、1000点は今4本場なんでなんか僕の条件をきつくしたいんですよね落とす場合もなのでさらっと1000点上がるのも重要ですけど、はい、できれば高い点数で僕の親条件をきつくしたいと思うのが普通なので突き放したいわけですね、はい、なので、まあ、ちょっとさっきよりもやることが多くなってしまったで僕はさらに展望を。 積み上げていくだけなのであんまり僕自体はそんなにやることも変わんないけど他がきつくなったんで結構今一騎打ちみたいな感じになってあるんでちょっとやりやすくなりましたねとりあえずペイ切っていきますはい今回のこの手はどのような方向で考えてますかドラもまあドラ受けはありますけどドラがなしでまぁ、あ、単4を見えるけど肩上がりの部分とか E1 と1とかあるのでまあリーチ前提ですねで、うん、前提で前提でまぁ、あ、なんかあとは うまく白が重なったりとか、ハンチャン入って、大体いいリーチですね、でも。あとはまあ親との。まあ、こうなったらね、でも、他のリーチが飛んできたときに、包丁しにくいですね、さっきまでは行かないとっていうところあったけど、積もられてね、オーラス勝負って可能性もあるんで。はい ってなると、目一杯に、ゴリゴリには進めにくいということですか。そうですね、まあ、ちょっと、これも、あの、ハイパイ悪い時とかの、とりは読みを聞かせろって、読みますけど。はい。ちょっと受けも意識しつつ、上がりたいっていう感じの、ちょっとそのバランスですね。うん、お、いいとこ来ました。はい。はい。タイヤオンに一枚切れ。はい、一枚切れですね。なんで、まあ、タイヤを見える、で、いいわから、切ってきます。はい。 いいの引きましたね、結構。そうですね。単オが見える形になっても、まだ仕掛けはないですか。まだ仕掛けないですね、ここは、まあ。数ピンとか欲しいところですけど、うんうん、これもなん切っていきます。はい。まあ欲しいところですけど、やっぱ1500は結局、これ今2700ですけど、はい、4本場です結局やることまた変わんない状態なんで、確かに一発ちょっと大きめ2000オール以上ぐらいは引きたいところなんですよね。 できれば、うんまあ、2900とかでも大きいんですけどね上がる場所にもよりますけど、ねうん、直撃とかだとね、うん、大きいです結構もう5000点以上上にいることになるんで割とね今回展望少ない2人も逆にあの2着になるのがすごい厳しくなったので、はい、普通に上がって3着を死守するみたいな構えで普通の手になってますね、はい、これタイヤを見えるんで カンローピンで受け残して岩切ります。マルティディリーグは打つ回数も多いですからね。そうなんですよね。一つでも上の着順目指すのもかなり大事ですよね。そして二着と一着が四十ポイントあるんで、いしいですね、ここで二着で我慢するようなことはできないですね。うーんバンズ伸びました。うん これはまた選択ですが、すね、今候補はどれですかチーピンか、はいまあ、ウッパワンを切るかって感じなんですけど、うんうん、一応ね、マンズがこれローワンとか引いたら、一応横にも伸びるんで、ここはチーピンを切ろうと思います。なるほど。2、うんえーまあ、ピンを切るって選択肢もあるんですけどね。2、はい、ピン切り、それはもう E ピンは欲しくないしということで す, かそうですね。E ピンが2枚切れで、まあ、仕掛けも考えてって感じですけど、うん、まだね、一応リーチ手順としては、2面外すほどではないかなって感じなんで。はい まあ当然相像の受けは外せないとしてこの順目この曲周りの速度感はどのように感じてますうーんそうですねそんなに割とここのトイメントかみちゃは結構はおとなしめの革で、はいうん、トップ目どうですか下茶トップ目はまあこれでまあピンズが結構安いターツ払ってきたんで、はい、まあ結構進んでるなって感じ早いかは分かんないですね手は進んでるなって感じはあります んーなかなかちょっとじれますねはいドラがウーソーのこの曲ロウソーをどうしましょうーソー想はちょっと受けとしては厳しそうなんでロウソーこのままつもぎります今回想ズが場に高いヒトメンツとしてねここのうんそうですね下茶は9層の現物も切ってきて どうすするって感じですねこの順目ぐらいになって初めて僕も仕掛けを考えるかもしれないですね、このリアンシャンテンの状況と、はい、もうスーピンが2枚入れて状況と、ちょっともうしか、まあ、スーピンじゃなくても、まあ、ウーソーとかチーソーも仕掛けようかなと思ってるところです、うんうん、3万ウーピンポンとかも。この11順目のこの辺り、この周りの速度感と自分の手配で、うん。 あこれね、仕掛けの方向もできてきたと、うん、やっぱり体感として結構ニャンシャンテンで2段目のこの最後のところってもう今泣かないと相当厳しいかなっていう順目だと思うんですよね、うん、僕これ3万切れていいシャンテンですねいいシャンテンこれでもねちょっと泣きたくなくなるんですけど、まあ、結局、まあ、あの山にもここの方がないかもしれないんでツーピンとウーソーは泣こうかなと思うチーソーちょっと泣く悩みますね いいスーピンぐらいだったらまだじりじり入れられるかもしれないんではいでもいいピン2枚スーピンは2枚とあ2枚出てます、うん、これはあのテンパイ次ってリーチもあるんですか、はい、リーチあります3テンパイしたら全部リーチ打つつもりですカウンウーソウで も, でもはいリーチ打つもり、うん、こ一応ねうっすらに差しの3色あるんでパーソー切ります ときにそうですヤンマン引いたときにウッパーワンとスライドして三差、ね、しの三着ありますやっぱりこの局面って結構特殊でリーチ打つことが結構重要なんですよねおーリーチ打ってじゃあもう一局あるんだったら包重だとねもしかしたらトップの人もトップ争いから落ちちゃうかもしれないし、うん、三着争いから持っ ち, ちゃうかもしれないんでやっぱ圧力としてはかなりいいこれですね はいこれ三増まあ連増残したのが良かったですねまあ E ピン3枚入れでスーピン2枚入れなんですけどうっかりスーピン1発ずつも裏1とかだと6000円 あ,、ね、あるんでここは枚数は薄いですがさっきのリーチの効果はすごい大きい局面なのでリーチここでリーチさあ貫禄僧宣言杯泣かれましたねねえ仕掛けられてしまいましたトラの嘘を使いって、でシャアに を2枚入りの飛びとしと、まあ、ここもね、上がられてしまうと結構、なんちゃの条件がきつくなるので、はい、ここで3着目、追いついた、しかも、2ピン切りリーチって、ちょっとイ、e、スピ持ってるもおかしくないですね、<笑>ほんとですね大ピンチですね、<笑>持ってるとなると、わりました大丈夫でした。いや、結構、勝負の局面ですね。 まあこれはまあなんちゃとしては僕が打ってくれたらすごい楽だなって感じなんではいちょっとまあそこまで行こうとは思わなそうですねおっうなんちゃ少し考えてやめました、うん、そうですねおあチュンなんといつだったらまあ何も2枚じゃないの多いいなチュンがまあこれも安全牌として使えて、うん、まあ僕が とかしてくれたのがすごい楽だった危なーい<笑><笑>ということですねそういうことですね、うん、これでもう安全にいってまあ天敗農点だったらもう一局やるぐらいだったら仕方ないだろうと、うんうん、最後の隣はあ<笑>そう大丈夫でし た, <笑>した、ね、さあ両局、はい、お 三人天パい。一瞬抜かれたね。まず<笑>さんと下茶そしてか茶の三人天パです。流曲。最後天パったねあれ。スーピン引いたショあれウーピン。最後ウーピン入ってね。ピンズでし、ね、さあということでこの曲流曲となりました。流曲なりました。やばんれんちゃんです。 結構いい結果の一つではありますね、はい、まあでもやっぱり上がるのが一番良かったんですけどやっぱりオーラスのこの2人のやり合いっていうのはもう親を落として高い点で上がる親を落とすか高い点で上がるって親を落とすのが一番メリットが良くて、はい、みたいな感じなんでねもうこれ前のめりで行くとダブルンないですもんね r t d ル。RTDL 上がりないですね上がりなかった<笑>頭がないまあでも報酬がないだけ報酬するとかなり上限低くなっちゃうんでまあかなり良かったかなと思います、はい、さあ今回も見応えがありましたご視聴ありがとうございました次回もお楽しみに